こんにちはキーナと申します前回この、Niro、2路 2.0 のロボットをあまあ初めて電源つけてみたんですけれどその時にこの三軸目のモーターの接続にあの問題があってその原因でうまく立ち上げられなかったんですけれど まあ、その後ちょっと原因を調べて、まあ、のワイヤーの接続全部見直したんですけれど結局このアルミのチューブの中に入ってるプラグの1つのワイヤーにまああのもうつながってないということ原因で分かったんですのでまあ残念ながらこの接続の あのコネクタは持ってないんですからうーんまあとりあえず対策としてはこちらのディストのコネクターいっぱいありましたのでここからワイヤーを引いてでここに接続しようと思ってるんです組み立ての組み立て直せばねこれからこのビデオに まあ、まず、ロボットの組み立て直す作業ですね。で、それから、このツール、まあ、これは 1.0 のロボットの、うん、グリッパーツールなんですけれど、これ完成で、これはパーツで、2.0 のロボットのための同じツールを組み立てようと思っています。で、まあ、それが終わったら、今度は、 また立ち上げてみて、立ち上げてみてということですね。じゃあ、やりましょう。まあ、ぜひコメント、質問ありましたらいただければと思います。よろしくお願いします。 you <music> you <laughs> こっちは、ゴリタンにね、着きました。